ははい、ではお し, します。はい、2013年東京都議会議員選挙に日本共産党から立候補される河野由里恵さんです。江戸川子どもを守る会から7つの質問をさせていただきます1つ目なぜ今回選挙に立候補されましたか自分にしかできない政策今までの成果を含めて教えてください 私は2001年から2008年まで都議会議員としてこの江戸川から議会に送っていただきました皆さんと一緒に本当に安心して暮らせる江戸川区東京都政をつくりたいと都議会で活動してまいりましたその中で特に子育ての問題介護の問題暮らしのさまざまな願いを 一つでも多く実現させたいということで本会議の質問や委員会の質問に取り組んでまいりました特に私は東京都議会で文書質問などを行いまして江戸川区の問題をたくさん都政に届けていきたいということで力を尽くしました、えー、水谷や篠崎の東京都施工の区画整理事業大変事業が遅れておりましたがこれを 地域の皆さんと一緒に運動を進めて、東京都に予算をつけさせ、事業が着実に進行できるように努力をいたしましたし、また、あの新幹線の5番整備も今、浸水化、河川化ということで進んでおりますが、こういう問題も東京都が予算をストップしている中で、えー、要望いたしまして、今、着実に東側の水門のところまで事業が進むということになりました。 私はやはり皆さんと本当に地域から湧き出る生活の声を議会に送っていただくことで届けられるということを確信しましたので今回の都議会議員選挙ではぜひこれだけ暮らしが困難になり日本の経済も大変東京都政もいろんな要望を寄せられているそういう中で皆さんとこれからも引き続き頑張っていきたいということ 候補の決意をしています2つ目です学童クラブ運営は区によって格差がある状況だと思いますがそれについてはどう思われますかまた待機児童問題に対して都としてできる保育行政は 何, 何かお考えですか学童クラブは江戸川区は、えー、この3月の議会で216項目の 施策の見直しという中に学童クラブのおやつの廃止これを打ち出しまして実際に今これが強行されています、えー、学童クラブに子どもさんを預けているお父さんお母さんが大変心配されておりますし、えー、私たちと同じ世代のいわゆるおばあちゃんにあたる世代の人も心配しています、えー、子どもにとっては成長に欠かせない食・おやつという問題を きちんとやはり行政の責任でえ子どもの発達を考えて保障していくのが行政の責任だと思いますがえ江戸川区がえ今回こういう子どもたちに対してえ冷たい施策を強行したということについては私たちは大いに異論がありますし今江戸川区議会で学童クラブのおやつ代廃止ということではあの署名もたくさんえ陳情が出されているというふうに伺っておりますので。 引き続き、この問題では子どもたちの健康をしっかり保障するという点で頑張っていきたいと思います。保育園の待機児の問題は、私たち一貫して、私も都議会議員の時代に保育問題など質問してきましたけれども、認可保育園を保育行政の柱にしるべきだって考えています。東京都はずっとと保育にお金をかけたくないと 石原さん前土佐の考え方のもとで認可の保育園に予算を注ぐよりもより都の負担が少ない認証保育などの認可外保育施設に支援をしてきたわけですねその結果何が起こったかというと認証保育に預けるお父さんお母さんの保育料が非常に高いものになる1か月6万円7万円8万円と。 こういう金額が負担をしなくてはならないしまた施設についても設置基準が非常にこう、なんていうんですかね、劣悪っていうんでしょうか、あの延帝もないし、えーのー、認証保育ができた場所、区内、私も三十数箇所見て歩きましたけれ ど, 子どに保育、子どもの保育に適した場所と言えないところも認証保育所にはたくさんあります、えー、認証保育の関係者の皆さんもご努力はされておりますが、 やはり児童福祉法に基づいて、保育士さんの配置基準、施設の設置基準、それから保育料の負担の収入に応じた負担ということでの公平性がある認可保育園を、どの保育行政の柱に据えるべきだと考えています。でそれは東京都が持っている豊かな財源と、 それから使っていない未利用の所有地あるいは国有地を活用することで、臨海部の増設は十分に可能だと考えますので、えー、皆さんと一緒に子どもの保育行政、充実させていくために、えー、もっともっとより良いものにしていくために頑張っていきたいと思っています。つ目です昨年 原子力発電の稼働の是非を問う住民投票条例制約のための直接請求・署名運動があり、あごめんなさい、いちちょっと間違えちゃいました。3つ目、えー、昨年原発、原子力発電の稼働の是非を問う原発都民条例案の審議が行われました。もしご自分がその時議員であったら、 どのような理由でどういう判断をされましたか原発問題について言えば福島第一原発の過酷な事故で今の原発に関する技術の到達はもし事故が起こったら人の手で抑えられようのない大変な惨状が起こってしまうということがはっきり私たちの目の前で確認されました。そういうい意味では 原発の問題について、広く都民がどのような判断をするか、その是非を問う都民投票条例ですね、これを都議会がですねきちんと成立させて、都民の原発に対する意思をやっぱり確認していくっていうんでしょうか、問, い問うていく、そういうことでは私が都議会議員でありましたら、都民投票条例には賛成の立場を取ったと。 思います。4つ目です。スーパー堤防問題は江戸川区民の一部と行政との間で裁判沙汰になっています。細切れ堤防に意味はなさないと言われる方もおられますが、それに関してどう思いますか？はいスーパー堤防はあの私もの昔小岩に住んでいたことがありますので、地域の実情をよくわかります。それで。 スーパー堤防ーーについては、えー、前政権の民主党の時代に、えー、何百兆円ものお金をかける事業だけれども、治水防災対策にはほとんど効果が期待できないということで、事業廃止という判断がされた経過もあります、今、えー、自公政権が復活して、これがまた動きが変化があるようですけれども。 私は、えー、スーパー堤防事業はあまりにも住民の負担が、えー、犠牲が大きすぎるそれからお金がかかりすぎる、えー、そんな本当に住民の納得と合意が得られる事業ではないと思っています、えー、治水対策というのであればもっとう違う対策はたくさんあるということは、えー、専門家学者の皆さんも広く訴えられておりますし、えー、本当にこうん 治水という点であの江戸川区と国土交通省が打ち出している高規格堤防スーパー堤防についてはやはり巨大な税金の無駄遣い事業だというふうに判断しておりますし地域住民の皆さんが裁判に訴えておられるこれは本当にあの当然の住民としての の生活を守る、えー、住み続けられた地域に、えー、安心してみんなで生活を営んでいけるそういう権利を訴えておられることはあの私たち自身もあのしっかり受け止めてこの舞ええー、見つていきたいとい う, うに思っています5番目です江戸川区は52億円の財政赤字ですが子どもの給食の補助費など教育財源を削減しました 経営責任を問わずしてこれからを担う子どもの教育を削減した江戸川区についてどう思われますか江戸川区は全国一の健全財政だということを つい12年前まで大きく宣伝しましたそれが昨年あたりから急に財政が厳しくなったということで今回の216項目30数億円の国民政策の削減も打ち出したわけですねで本当に江戸川区がお金がないのかといえばさまざまな基金積立金ですねこれは1000億円のレベルで 保されておりますので、江戸川区がお金がないんだから私たち我慢しなくちゃいけないのよねっていうお話聞きますけれども実際に積み立てているお金が 1,000 億円あるというお話をしますとそれではそのお金を私たちの生活を応援する方向や子どもたちの教育や保育を充実する方向に きちんと使ってほしいという声がやはり寄せられるというのが現実ですので、えー、区の財政状況について、えー、積み立ててあるお金も含めて江戸川区はしっかりと情報公開を区みにするべきだと思っています6番目放射能についてお伺いします千葉県西部では汚染状況重点調査地域に指定されている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 放射能汚染については、都も区も積極的対策を行わないのは、オリンピック招致への配慮があるのではと疑念を抱きますが、いかがでしょうか。はいえー、やはり東京都はあの、おととしの福島第一原発事故の後の放射能を飛散してきたことを、正確に把握する努力が弱かったと思っています。 私たち日本共産党都議会議員団もあの江戸川区議団もそのことはあのいろいろな形で、えー、都の要請あるいはまた区もそういう放射能問題では比較的消極的な態度でありましたので、えー、きちんとした測定それからホットスポットと呼ばれる場所の、うん、除染ですねあの除染というふうに呼ばない。<笑> あれ方向があるようですけどもあの清掃とかっていうことを言っておられるようですけどもそういう放射能 の, の, あの取り除く対策安全をあのやはり確保する対策については求めてまいりましたで東京都の消極性について言えば、えー、新宿で測ってたわけですよね1箇所都内 で, でそれがいつもテレビで報道されてましたけれども日本共産党都議団は、えー、その新宿1箇所で広い東京で えー、状況を把握しているだけでいいのかということで、えー、東京都にいろんな要求をしたんですけども、なかなか腰が重いと、それで独自に、えー、放射能の線量測定器ですね、それを購入して、えー、128カ所の測定活動を お, おととし、えー、5月からずっと続けて、8月にその数値を発表しました。 学者研究者の人たちの協力も得て都議団が調査したその戦量の測定値データは非常に信頼性が高いということでメディアでも取り上げられましてそしてその後やはり分かったのは東部地域ですね特に葛飾や江戸川がホットスポットと呼ばれる染量の高い地域がたくさんあるということでこれは大問題になりました。で東京都も いろんなそういうい測定をした結果の高い線量の値が示された中で、えー、もっともっとあのいろんな箇所で東京都がモニタリングスポットを置いて測定をするべきだというあの要望に応えて今、江戸川区内にも篠崎公園にモニタリングスポット設けられましたけど都内8か所で測定しています。でそういうい点ででは東京都を測定の面でも動かしたあの都 ありますしそれから水元公園とか、えー、高い占領地が示されたところの除染対策も行わせてきましたしあ加えて言えば私たちも江戸川区内で地域の住民団体の方、えー、放射能汚染と原発をなくす江戸川センターに結集している団体個人の皆さんと力を合わせて測定活動をし高いところには江戸川区にも東京都にも 国にも助成を要求するというこれは引き続き取り組んでいく課題でありますので、えー、私もあの地域から草の根の運動そういう、えー、地域住民の皆さんが作っている団体に参加させていただいて、えー、ご一緒に取り組んでいきたいというふうに思いますでオリンピックの関係ではあの私はあの都政との関係では十分掌握していないんですけれども やはり世論はですね、えー、福島第一原発の事故があったこの日本で、えー、2020年のオリンピック開催この問題について、えー、外国の選手の人たちが安心して参加してくれるんだろうかという疑問の声があると。 ししておりりままませせんんのでで、えー、かりませんとして申し上げておりますす、はい、番目です最後に都政とは直接関係はありませんが、憲法改正手続きについて規定されている96条、発議要件を緩和する方向で改善したいと安倍首相が挙げられましたが、河野さん、個人としてはお考えはいかがでしょうか。はい、えー、私はあのこういう 運動に入るそして特に政治家として活動していくっていう点での原点は、えー、平和の問題がありますそれはあの私の両親が、えー、お隣の江東区深川に戦前住んでいてそしてそこで東京大空襲で被災し、えー、疎開した先の愛媛の松山でもまた7月に空襲に遭うということで、えー、戦後の生活は大変だったし戦争さえなかったら 私たちは幸せな家庭を営めたのにっていうのが両親の口癖でありましたで戦争をしないということで世界にはっきり公約した憲法9条っていうのが大事だということを両親からも聞いて育ちましたので、えー、9条あるいは全文にもあの日本の国は世界の平和に貢献するっていうことがはっきり書いてありますけれどもあのこの憲法を守っていくことは大事な私の 政治信信条といいうか信念になっていますで安倍政権あの、安倍首相ですね、特に99条をまず最初に変えるというと、なんていうんでしょうね、平和を求める多くの人たちの反発が強いということで、憲法を変えやすい96条にまず手をつけるということが、今、あの動きが起こっていると思います。で96条の改正については えー、憲法を変える発議をしていくには、衆参両院の3分の2以上の国会議員の賛成が必要だということがはっきり謳われておりまして、安倍さんはこれがハードルが高すぎると、えー、過半数、2分の1以上に変えていいんじゃないかということをおっしゃっておられます。でででもも、えー、他の諸外国国、国すねアメリカ、えー、韓国ヨーロッパ各国でも やはり憲法というのはその国の最高法規でありますから他の法律とは違うということでそれぞれ国会議員の3分の2以上の賛成が発議について改正の発議については必要だということが言われていますさらにアメリカでは衆議会の4分の3以上の賛成も必要というあの大変厳しい条項が設けられているというふうに聞いておりますし。 私は96条の改正については、憲法がもしですね、それを強行されるんであれば、最高法規の憲法が憲法でなくなってしまう、他の一般の法律と同じ扱いになってしまうということで、96条の安倍さんは改正と言っておりますが、改悪については反対です、これは私だけではなくて、多くの著名な憲法学者の皆さん、 弁護士さん、宗教界の皆さん、ジャーナリストの皆さん、それから先日は日本共産党の新聞、赤旗に自民党の元幹事長の古賀誠さんが登場してくださいましたけれども、やはり9条を守っていく上での96条の改正については認められないと、そういう自民党の補佐議員と言われた方も発言されておりますし、幅広い皆さんの意見だと。 私自身も憲法9条の解約に手をつけさせないそのための96条の解約反対を都政のことから大きく発信していきたいというふうに決意しています私たちの質問は以上です最後の自己 PR をよかったらお願いいたします、はいえー、私は江戸川で、えー、中学3年生の時から生活してきました、えー、江戸川の町が 大変好きです地域の皆さんの人情にあふれそして、えー、緑も水でもある自然豊かなこの土地で、えー、本当にどの人もが安心して生活できる、えー、社会政治をつくっていきたいと思っています今地域で、えー、いろんなお宅を伺いますと高齢者の皆さんも子育て世代の皆さんもそして障害者の皆さんも、えー、もっともっと温かみのある政治を 進めてほしいという声を私たちに寄せてくださいます。私はその期待に、皆さんの要望に応えて、えー、力いっぱいあの、草の根からの運動を広げながら、えー、政治を前に進めていく、えー、そのために頑張っていきたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。はい